五が4月19日に発売。収録楽曲それぞれに秘められた紙エピソードとは、第1回前5回。四角、ミスター・五とはキージーアンブスの初ベストアルバム、ミスター・五は CD2 枚組、4形態で発売される。初回限定版 A、初回限定版 B、通常版、そしてファンクラブ限定のディアーチアラ版だ CD の1枚目にはデビューシングルのシンデレラガール2018年5月23日からプエルフスシングルライフゴーソンヒューアヤング2023年2月22日までの全シングルの表題曲16曲とベストアルバムのために制作された新曲ビューティフルフラワーが収録される。 CD の2枚目には、4つの形態それぞれのテーマに沿った楽曲が収録されるという豪華なラインナップ。全4形態、合計57曲それぞれに、メンバーとティアラの間に合ったたくさんのエピソードと思い出が数多く詰まっているはずだ。 キンプリがベストアルバムを発売すると聞いて最初に思ったのは5月23日のデビュー5周年を迎えるにあたってのお祝い事の一つとして前々から予定していたものだったのではないかということでした。昨年、2022年の春にグループ初のドームツアーを開催した時のツアータイトルがミスター。でしたし5周年の今年はミスター。5、節目の10周年にはミスター。 十、といったように、お祝いをしていく未来を描いていたのではないでしょうか。メンバー5人、5周年、デビュー日に目標に掲げた5大ドームツアーの実現など、5という数字に、たくさんの夢が詰まっていたかもしれません。5人の金プリとしての集大成として、宝箱のようなアルバムになると思います、と語るのは、テレビライターの花井敦美さん。 そんな花井さんに金プリのメンバー5人、それぞれを象徴する神曲のエピソードを紹介してもらおう。四角平野紫様の魅力、平野紫耀さん26はグループのセンターとして常に先陣を切るように様々な挑戦をしてきました。主演ドラマや映画の主題歌がシングルカットされ、作品の番宣でテレビ番組にも数多く出演しました。 雑誌の表紙での起用も多く、1年間に発売された雑誌で一番表紙を飾った回数が多かったタレントに贈られるカバーガール大賞のメンズ部門で3年連続で首位を飾り、電動入りをしています。ハスキーな声と確かなダンスパフォーマンスを武器にグループを牽引してきました。花井さんイコール以下どう 平野の厳選エピソードベスト3はどのようなものだろうか。月読みは平野さん主演ドラマ、クロサギ2022年 TBSK の主題歌としてリリースされました。グループ初のシングルミリオン達成、ジャニーズ初のミュージックビデオ1億回再生の達成など、輝かしい記録を持っています。また振り付けは、世界的ダンサーでもあるリンハタシ。 32が担当し、最高難易度だとも言われています。初披露となったのは、2022年10月1日に放送されたバラエティ特番、オールスター感謝祭り2022秋、TBSK。ライブツアー先の球場から中継ぎでつなぐ、というわざでしたね、全能。そんな楽曲のレコーディングは、初披露放送当日の朝7時に行われたという。 コンサート会場のステージで撮影された、ためモニター映像、ライティング特攻で花火も使用するといった本格的な舞台映像となっていました。月読みは音楽番組で何度も披露していますが。がこのクオリティを超えるものはないですね。ドラマの世界観を表現した楽曲ですし、ダンスはメンバー全員が個性を持ちつつも要所でピタリと合わせてくる。 上から目線になりますが、メンバー全員のダンススキルは相当上がっていますよね。素晴らしいです。全能。四角平野仕様のプロデュース楽曲、フォーカスは、平野さんプロデュースの曲で、新型コロナウイルスの感染拡大によって閉塞感と不安しかなかった時期に、聴いている人みんなの背中をトントンしてあげたい、寄り添いたいという気持ちで制作されたといいます。 この曲が支えになっている人がたくさんいることは2022年6月18日に放送された音楽番組メニュー 101NHK ほかで k n g o p ス特集を行った際リクエストで第2位だったことからも伺えます。これまで発表しているスータの楽曲の中でも圧倒的な支持を得ているのはその歌詞にあります。 優しくて、包み込んでくれるような暖かさがあって、ちょっと泣けてしまうくらいの癒しがある。私たちと同じように、平野さん自身も日々を窮屈に感じることがあるのかもしれないと思うと少し切なくなりますけど、この曲を、のようにして聴いている方が、たくさんおると思います。全能。 四角圧巻のパフォーマンス、一番は、日本のラップ界の第一人者でもあるラッパーのクレバシ、46、が作詞作曲。振り付けは、こちらもまたリんはたが手掛けています。アルバム、メイドイン、2022年6月29日の表題曲として発表され、TikTok での総再生回数は10億回を突破。グループの公式 YouTube チャンネルでは、 楽曲のダンスプラクティス動画も公開され、数多くのアーティストが続々とダンスカバーをするなど、話題性も大変高かった一曲です。平野さんがクレバさんを敬愛していて実現したという熱い一曲で、その熱量は歌詞はもちろんですが、ダンスにも反映されています。人差し指を天に向けて突き上げたり、 背中見せて、ほらついてきて、寝と言わんばかりの力強い振りに脳殺されましたよね。2022年の年末に放送された、第73回 NHK 紅白歌合戦、NHK での披露は圧巻でした。やんちゃな衣装にギラついたアクセサリーでガシガシ踊るのが、かっこよくて、メンバー全員の個性を生かしつつ、ぴたりと合うダンスパフォーマンスでした。 これまで見たことのないアレンジも入っていましたし、気持ちよく踊る平野さんの表情が忘れられません。全能。四角、平野仕様の指先まで美しい、圧巻のフライング。四角3月5日に QNG&OPS 公式ツイッターに投稿された画像では、ライブで平野が披露した実際のフライング中の画像が公開。 この部屋の美しいフライング姿にファンからは、く君のフライングは指先から足の先まで全部美しくて見惚れる舞台を見たことがなかったので、度肝を抜かれました。回転数めっちゃ速くてすごかったし、空中姿勢も綺麗すぎてめちゃくちゃジャニーズって感じしました。せいで見てて圧巻でした。というように絶賛の声が続出していた。